人間は水分が不足すると適応するために様々なところから水分を補給することができます。まあ代表な例としては腸からも水分を補給することができるんですけど、だから毎日の水分を補給する量を減らすことで健康的なカチカチの便を出すことができるようになります。ああ、嘘っす。ということで今日も非正常化やっていきます。ブリブリ。そうです。 そうなんですよ。まあ、あいいデッキっていうか、僕はあのデッキにも愛されてる男。こうしたのなとに。これ、これミラーですね。<笑>ミラーミラーリングはよくないよ。あということで、はい。えー、っと、フェ、えー、イクー大好でそんなに喜ぶんですね。なんですかこうかな 始まりはもう分かってるんでで大丈夫ですよ無駄なものが一つないとだけ教えちゃうから<笑>ああそうですかまあじゃあ工場ののもとに攻撃しちゃおうかなまず最初にまあ別に出しますけどねはいあーはいああそうなんですね暁かワイナリー出して、うん、これ地味に便利ですよねカードいきます であの終了ですどうぞここでねあのコレイに変えちゃうのかなっていうところではありま、ね、クレイなんですけどねああクレイでしたなんかファイトみたいな名前でいいよ全然いや違いま す,、はあ、すはいあ疲れ様ですざいす全然全然スクロスに変えてもらえて逆に嬉しいまであるんですけどもはいまあでもなあ雷拡散そ、ね、どっちみちされちゃうからな、まあ、どっちみちそうですね 拡散する感じではありますね。ダイスロール。んで、風をね、集めていきます。風をこう。こう風集めて。あ、風、風、風、風。今、ダイス動かしたろ、こいつ、今。不正が起きましたね、今ね。はい、じゃあ、キャラクター、チェンジ。でかいな、それ。背の変更で、よろしくお願いします。原爆もあるかもしれない。 もう一回引きもはーしうーん。いいかも。食いチ延ンさせていただきます。原爆しますちなみにそれえー、どうしようかな。あ。あ、普通にミスったな。あー、よかったっす。ミスったって言葉を聞くだけ、聞くたびに、なんか自分が嬉しくなる自分に驚いてるんですよ。カフカで移動、カウに移動ですね。ここまでされて何もしないわけがなく。はい。 図書館置くけど今回はダイス機能しませんこれは銃撃します銃撃2ダメージ食らうんでここは222か、はい、やっぱり代償が必要ですよねはいポンとああ、ね、いやーまあまあまあまあまあ しまますこれで消費はありません<笑>ああ次のラウンドの攻撃めちゃあ。ままできてるっぽいなまずちょっとそうだなどっちもいらない感じでやばいやまあいや待ってくれいや大丈夫 だ,、ね、んだうん妥当かいやまだ まだまだかどうだろう風かこれは何で倒すべきなんだくレ守ってほしいな<笑>守ってほしい 守, 守る手は絶対ないんだけど確実にこれがあるから絶対に守ってほしいな、うん、まあ通常攻撃でいいんじゃないですかオッケーですじゃあ銃撃僕なんて<笑>銃撃は通常攻撃 い, いやいやいや攻撃やめてくれエグ<笑> このままじゃ良くないかもしれない。はい。まあ、ここでね、キャラクターチェンジした方がいいのかなっていう風な気持ちにはさせるけど、ここで倒し切ることはできないですよ、あなた。そうなんですよ。フィッシュでは僕を倒すことはできません。なぜなら、<笑>まあ、カフカが加算したとしても3までなんですよね。ね出せるダメージ量って。せいぜい3なんですよ。<笑>バレてる<笑> えぐー。え。カフカ、かさんで。ああ、これは。えぐー。ああ。ああ。<笑>じゃあ、溶かして、普通に、じゃさっき言った通り、や風邪のまましようかな。ーああ。せの、こんにちは。えぐい。 カフカってカカフカって 何, なん何だろうああ僕ダイスいっぱい切るんすよ。あれせてこれはセジャすよどうなってんだ あ, あれまず倒して、はい、でフィッシュル倒してでカウンターを押すの。ああ、これ予定で。あー あ, あ, あ, あ 大丈夫。俺が守ってあげるから。俺が守ってあげるから。助けて助けて、死は救済ってやつ<笑>。やっぱこのカードも溶かしておこうか。追撃当てちゃったら、どうなっちゃったろう。あ、あうあう。<笑>お疲れ様でした。